そもそもからして大前提が間違えているということには永遠に気づかないんでしょうね。どうも、政治いろいろの学部です。いよいよ週刊がカウントダウンに入ったムン大統領。最後までブレブレの言動です。連合ニュースの記事を引用します。 韓国のムン・ジェイン大統領は10日、日本政府が佐渡島の金山の世界遺産文化登録を目指していることに対し、遺憾なことと述べた。ムン大統領がこの問題に言及するのは初めて。任期満了を5月に控え、連合ニュースと海外通信社による合同の書面インタビューに答えた。ムン大統領は、歴史問題の解決と、 未来思考的な関係の発展を模索すべき時なのに、憂慮されると語った。韓日間では、旧日本軍慰安婦問題や、強制徴用被害者への賠償問題などをめぐる対話が進んでおらず、こうした中で日本が、強制徴用が行われた場所の世界遺産登録をまとも推進することを批判したと言える。韓日間の懸案について文大統領は、 外交的に解決しようと努力したが、まだ接点を見出せず残念だと述べた。歴史問題の本質は人類の普遍的な価値である人権の問題とした上で、問題解決には被害者が受け入れることができる方策が必要だ。それが国際社会で確立された原則と指摘。さらに、被害者が納得できる解決策を見つけて真の和解を図るためには、 歴史に対する誠実な姿勢と心が何よりも重要だとした。その一方で、我が政府はいかなる提案に対しても開かれており、対話によって問題を解決していくことを期待すると強調した。歴史とは明暗があるもので、これを直視し、共に傷を癒やすことで、より強い関係に発展していけるとの考えを示した。文大統領は、韓日両国は 北東アジアと世界の平和繁栄に向けても協力すべき最も近しい隣国としながら、歴史問題の進展に向けた努力とともに、韓日間の未来の協力課題を強化していく必要性は一層増していると指摘した。合わせて、日本の首相との意思疎通に関し、常に開かれた立場であることに変わりはないと強調した。とのことです。いやはや、 もうなんと思ってえ感じですよねこのような大統領の一体何を見て韓国国民は外交の天才、参観大統領ともてはやしていたのでしょうか。そういえば、就任直後には、我々は核保有国ではないが、ムンジェイン保有国である、実に誇らしいという声もありましたね。本当に哀れな人たちとしか言いようがありません。 ムン大統領が遺憾と述べた佐渡金山の世界遺産登録ですが、まず、ムン大統領をはじめ、韓国側の認識が最初から間違えています。佐渡金山において、朝鮮人の強制労働などというものはありません。いや、佐渡金山に限らず、そもそもからして、朝鮮人の強制労働などというもの自体、全くなかったと言い切っても全く問題のないものです。 1939年に内地の日本人のみを対象として交付された国民徴用令が朝鮮半島居住者に適用されたのは1944年、大戦末期のことです。朝鮮半島における徴用令の適用は1年もなかったのです。いや、時期の話などをする必要もなく、強制でないことを示す証拠があります。韓国は強制労働は 無給であったという主張をなし、徴用工裁判における韓国側の主張はこれに基づいています。当たり前ですが、国民徴用令で徴用された人々は無給なのではありませんでした。国民徴用令第18条に、非徴用者の給与は、そのものの技能程度、業務内容、就業場所、以前の給与その他を配慮し、官庁または 事業主が支給するものとする。非徴用者に対する給与に関しては、官庁では当該所管大臣と協議して定め、管理工場などでは事業主が厚生大臣の認可を受けて定めることと明記されています。徴用された人々は、劣気とした給与取得者であったわけです。この動かせる証拠に対し、韓国側は強制だった。 無休だったという証拠を何一つ出していません。慰安婦裁判同様、出せるのは怪しげな証言だけです。まあ、損となどという、声が大きい方が勝つという習慣が、堂々とまかり通る韓国では通用するかもしれませんが、洗練された法治国家である国ではそんなものは通用しません。ムン大統領及び韓国は、この怪しげな証言だけを 心の拠り所として日本を攻めているわけですが通用するわけもありませんね。ムン大統領の滑稽なところは、たや根拠不明で佐渡金山世界遺産登録に文句をつけておきながら、もう一方で日本との対話を絶望しているというところです。支に滅裂としか言いようがありません。とはいえ、ムン大統領の立場になってみれば、そう言わざるを得ない というところなのでしょうね。文大統領が少しでも知恵のある人物であれば、今彼の心を占めているのは絶望だけではないでしょうか。おそらく文大統領は就任直後は、日本は韓国に対して決して逆らわない。ちょっと怒りの態度を見せればすぐに折れるに決まっていると思っていたのではないでしょうか。これは 文大統領に全責任があることではありませんね。これまでの日韓関係、日本側政治家のだらしない態度を見れば、文大統領がそう思い込んでも致し方ないことでしょう。河の談話などがその最たる例ですが、日本側はこれまで韓国政府に騙され、脅かされ、すかされ、その度に言いなりになってきました。これは韓国に利用価値ありと見ていた アメリカの要請も大いにあったことと思われます。それにしても情けない話ではありますが、ムン大統領にしてみれば、これまで通りの日韓関係がまだ続いていると思い、歴代大統領と同じことをしているだけなわけです。ところが、なぜか今回は日本が全く折れない。ムン大統領からすれば不思議でしょうがない。日本が折れないわけがない。 一体何でなんだと心が乱れに乱れ動揺したのではないでしょうか。ムン大統領に優秀なブレーンがいれば、パク・クネ政権が中国べったりの政策を開始した頃からアメリカの態度が変わってきている。もしかしたらアメリカは日本にもう遠慮しなくていいよと言ったのではないかと考えを巡らせそうなものですが、当然ムン大統領の周囲にそんな優秀なブレーンなどいるわけがありません。 カン・ギョン・ハ氏、チョン・ウィヨン氏、カン・チャン・イル氏、揃いも揃って無能ですからね。政権末期になって、ようやくムン大統領も、どうやら日本は折れないらしいとは気づいたものの、なぜ日本が態度を変えたかは全くわからず、側近にもわかる人間は一人もおらず、結果、これまで通りの対日手法を用いるほかない、というのが今の状況かと思われます。 例えてみれば、玩具を買ってもらえなくて、泣き叫ぶダダッコと同じようなものです。ダダッコも少し考えて、よし、ここは一旦引いてみようと、引き分けの良い子を演じてみれば、次の機会に買ってもらえるかもしれないのですが、以前に泣き叫んだら買ってもらえたという成功体験しかなく、それ以外の手法が思いつかず、泣き叫び続けるわけです。ムンジェインの5年間とは、 まさにこの抱き叫び続けるしかできない叩くこと全く同じだったと言っていいでしょう。こうして見てみると、ムン大統領も哀れな人ですね。周りに良いブレーンが一人もなく、とうとう最後の最後まで真相を理解できなかったわけですから。とはいえ、その主な原因はやはり、ムン大統領自身の無能にあったのは明白ですし、やはり同情の必要はないかもしれないですね。